こ ん, こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会南野支部です。今日の献立、うん、はベジひしもです。野菜を作っており、ま、使っておりますのでよろしくお願いします。 今回教えてくださるのは志賀さんと飛田さんそして内田さんの3人ですよろしくお願いします今回の器はこちらです<笑>阿蘇市酒な市にあります滝室窯さんから作品を、えー、貸していただきました、えー、滝室窯さんのご紹介は番組の最後に載せておりますので是非そちらもご覧くださいではまず志賀さん、はい、今日は ベジひしもち、はい、ということで、まあ、はい、お野菜が並んでいるということは、はい、お野菜で作るそうなんですね、うん。お野菜を全部入れて三種類を作りたいと思っております。うんはい、じゃあまずははいエモギから。はい、はいはい、これはもうあの湯がいてありますけれども、うん、湯がくときに、はい、あのー。 重曹を少し入れて沸騰した中に少々の重曹を入れてちょっとあのこう様子を見ながら柔らかくなったなと思ったらもうあのお湯を捨ててですね12回お水でさっとさっと色が止まりますのではいそういう湯がき方をしますでまず湯がいたのをほ包丁でですねこうして切っていくんですねはい。 入 れ, 入れて、はい。そして、そこに粉をですね、はい。はい、ここに入れます。この粉は二種類。はい、はい、あのー、米の粉 と, と。これが白玉粉ですね。うんうん、これ米の粉ですねこここ。はい。これを、あのー、手でよく。溶けるように、うんうん、はい、混ぜます。あ色が鮮やかで、ね。ですね、やっぱ緑色。はい、春の色。うん、綺、う、麗、ん。きれい 三つぐらいにこう分けます<笑>はいこう沸騰した中にですねはい鍋が入りました、うん、じゃあ続いては大根、はいはい、大根いきます、はい、もうこれをそのまますりおろすだけですすおすお で、これはもうこのまま、大根に入れます。はい、そして、これもそのまま、吊、はい、りかけます。いますはい、うん。それこそ、あの、耳たぶの。硬さに。柔らかい、その感触が出てきます、うんうん。粉をまず入れますね。はい、はい、じゃかぼちゃを入れます、はい。ちょっと混ぜておきますね。はい、よいしょ。 はい潰していきます、うん。はい、ここで広げていきましょう。かぼちゃがなんか一番切りやすそうな感じがしま。だんだん慣れたんですよ。<笑><笑>はい一番切りきれたね。うん上手に切れましたね<笑>。ほら。 じゃあこれを盛り付けですね出来上がりはい。完成ですベジひしもち一番下がよもぎ、大根、かぼちゃ、はい、で作ったひしもちですでは早速いただきますいただきますいただきます